まず君最4000万スーパーカーミサイルウラカンスーパートロフェを本体価格に税金や維持費を足せばそんなもんだろ言うほどダメージなさそうでノッキング気味のスタートとなりましたさて2000年代の車にちょくちょく見られるテールランプの曇り穴を開けたくなるけど結露やら温度差で悪化するのですよニキビを潰すようなものです RX8 の初期型においては罰金の接合部の問題で起こるらしいな 動画引用元がわかるオープニング排水路が詰まって状況が悪化するのは家も車も同じというわけですねほうこういう炎って AI 審査で広告不適合にされそうでいつもは没にしてますそしてチカチカするブレーキランプ運転手が操作してるわけないですからもしかしてワイパー連動ハザードもしかしてノーベンド押しよバカだよさてさてテールデート電動化キット中華の怪しいやつじゃなくてつっかえ棒をモーターで押し上げる方式で自作したぞ ダンパーのない車種を中古で買うと、前オーナーが使ってた適当な棒もついてくる。こうなったら軽量化のために、カーボントランクにして、内装ドンらにして、リアガラスもポリカーボネートだ。逆向きで草。車内が大盛り上がりじゃないですか。レンタカーのアルファードかシエンタあたりで、そのまま富士急ハイランド行きそう。おい、バッテリーがショートしてるじゃねえか。バッテリーターミナルって、正常に繋いでもバチって火花出るよね。あれ怖い、ワイプリウス乗り、補機バッテリーが無負深すぎて。 交換のタイミングを見失う12ボルトめるなマ真北の電動工具なら、金属くらい切断できるぞ多分。その板じゃどうかんさ。リビングで見ている方が、おならしたと間違われないようにするために、初回だけ音量を下げました。先に音の正体を言うとですね、キャップレス給油口のゴム蓋からこの音は鳴っています。はいやーね。 普通に自動車の整備工場の風景なんですよエンジンはかかってないけど何してるんですかね燃料ポンプの作動テストでもしてるんですかねバイクならおなじみのキーオンにした時に毎回鳴る G っていう音がこれっぽっちも聞こえてこないどんなトラブルもどんとこいハンドルスピナー<笑> 何でもありだなおい。町内会で日曜日にやらされる、公園掃除のような自由さ。高負荷高収入がいいか、気楽にやれる方がいいか、基本的に気楽な方が人間向けだ。高負荷低収入ばかりだよという話は置いておいて、こんな燃料補給が許されていいのか。い笑い話みたいになってるが、訓練中に爆発物を落とす、爆発物処理班の隊員のようなインシデントだ。 これはブレーキのエア抜き用の、ブリーダースクリューですかね。朽ち果ててますがな。ブレーキフルードが漏れて、塗装ごと溶かしていったのか、恐ろしすぎるぜ。十数年経ったら、錆び方次第で。 もうキャリパーごと交換した方がいい。うわ、ガリ傷ひどすぎ。まだ新しいベンツですからね。何かに盛大にヒットしたらしいですね。ドラレコ動画でよく見る系の、その後かうわ、外角ごとぶっ壊れてやがる。トランスミッションの世界で済んだらいいですね。ここがエンジンじゃないといいですね。カーセンサー30万円 BMW あるある、オイル漏れがひどすぎて、もうエンジンの世界ないと、解決できないレベルになってたりする。こっちはデフカバーがぶっ壊れてますよ。 スポーツカーで大容量タイプに交換するやつ人はなぜ強化って書いてあったら手当たり次第に入れたくなるのかバニラアイスに小豆を乗せる感覚でオ倉ラクラッチのシャラシャラいうやつに乗せ替えるなトランスミッション外す人の労力考えろそして定番のやつである 言ってた純正エコタイヤガーと皮めきそうマセラティグランツーリスモは500馬力ないからクソだとか言ってそう信号待ちで隣に初代リーフが来た時マニュアルで発進してたら負けそう物理的クラッチがあるトランスミッションではベタ踏みする c v t の軽自動車に勝てない見てろ今度は日産が Z3 3あたりに加速勝負を挑む CM 出すから以上エンジン馬力を軽自動車3台分とか言って表現するやつリアルで試してる現場からのレポートでした錆びついてますね雪道を走った後に 海水が直結された水道で下回りをすすいでたんでしょうか海水につけ込むとか腐食しづらい金属を用いた商品の錆びづらさ実証映像じゃないんだぞステンレスってステインレスとか言いながら錆びるよねという話はさておきオイルモレキャッチタンク途端に泣き崩れるよね のようなインパクトを持ったワードチョイ ス, ョイスさて、なんか走行中にカタカタ言うと思ったら、ドリンクホルダーの残量が減ったレッドブルを疑え、ということを私はちょくちょく言っていますが、まさか2列目の床のミニカーだとはね。は走行中にイオンがする。 せや、ディーラー持っていったろの精神。そういえば私も、ブレーキパッドとキャリパーの接合面にグリス塗ったら、低速走行中のイオンが治ったことがあるなぁ。イオンじゃないです。スタッドレスが砂利を噛み込んだ音です。ジャスコでも秋タでもないです。イオンです。家の近くなら分かっても、ちょっとでも土地感がないところ行くともうダメ4時間先の20キロと、自宅からの20キロ、ドライブ旅は距離感がバグる。距離感がバグれば、その負担はダイレクトに疲労に来る。塗装にかけるコストが安ければ、 その負担はダイレクトに、カーセンサー30万円中古車のオーナーに来る。ああ、剥がさなければ、剥がれなかったのにな。ありますよね。問題にしなければ問題にならなかったことが、問題にした人のせいで問題になったことが、東京の地下鉄駅の乗り換え案内図みたいな日本語このご茶車も懐かしいですね。いつの動画で取り上げたっけ水没車を直した後、わざと事故らせて、現状車として売るクソ業者がいるそうじゃないか。 でもこいつは、事故でも水没でもないが現状者だ。現状の惨状をどうしよう。そこに俺が惨状買いましょうの交渉、修理工場へを、社外品を外したところで、純正状態に戻るとは限らないんだぜ。見つけ出そうよ、原価300円の謎配線。社外製セキュリティの ACC 配線。エレクトロタップは規制中。両面テープで内装ペッタペッタは番倉庫で治るレベル。バランス考えぬボディ合成パーツや、 旧廃棄周りのレイアウト変更は無知でしか乗れない。DIY カーボンシートは、とりあえず入れられる。QL1 のような入門証。孤独死現場の清掃業者。楽な仕事として車の片付けもどうでしょう。もうあるんだよなぁ。見えるところを奇跡的に直せたとします。見えないところの配線が経年劣化で切れました。突然ショートします。あとはわかるな。経理の処理を適当にします。年度末に経理が切れます。かわいそうだな。 こっちもこっちで爆弾というかタンクですよ。急に加速 G を抜くと、水が噴き出します。は エコにならざるを得ない車の次は溶接を用いずに溶接されたマフラーです液体ガスケットとクランプ漏れなさそうではあるけど持ち主の頭はもっと根本的なものが抜けているでもちゃんと触媒と太鼓ついてるじゃないかそこら辺の爆音マフラーよりよっぽど大人で賢くて優秀だな近所に暴走族少年がいるんだけど夜に一人でエンジン切って街灯の陰に隠れていくのを見たことがあるんですよね誰かが Twitter で 見た目が派手な車に乗ってるやつほどちびとかいういかにもツイッターっぽいこと書いてたけどもうね愛車に手を加えて派手にしたくても色々いろいろなものを見てしまうと一周回って純正のバランスを崩したくなくなるよなこの人を見てくださいよ車のフロアを強引に延長してバイクとニコイチしてるすごい工作だ板金じゃ直しようがない事故車の修復動画を見てると基本的にニコイチしてるからまあそういうことなんだろう さて、何かをマイナスドライバーでこじってますが、皆さんは車への発泡ウレタン注入を聞いたことがありますかつまり、自動車のフレームの中には、ちょくちょく空洞があるということ、そして無限に湧き出てくる水。 嫌な予感がしますね。もしかして、冠水車。うわあはい残念でした。多分錆びてますね。大雨の中を走ったり洗車したくらいで、こんなに水が入るわけないんだよな。防水用パッキンは必ず劣化すると考えると、まあ古い車買うのが怖くなるよね。なんでそんな年代の車に、スポーツ車ってだけで2000万円もの値がつくのか。これがわからない。そして、マフラーから垂れてくるオイル。 なんで車まで介護しなきゃいけないんだ介護疲れ、旧車のスポーツカーに乗ってた人が、なぜかむっちゃ普通のトヨタ車に乗り換える現象のこと。私の近所だと、10年くらい初期型 GT-R が止めてあったマスが、レクサス NX になりました。漏れてんな。乗り込みづらい、段差のるたびに跳ねる、すぐガソリンなくなる、DCT の変速ショックがゴミ、不満が漏れてくな。はい、オイルパンの底がサビサビになってしまいました。走行中にこうなるリスクがあるわけです。なぜオイルパンをプラスチック製にしないんだ なぜ液体ガスケットなんか使うんだなぜ利量確認のためだけに、温度指定までしてくるんださて、見るからにヤバそうなものがアンダーカバーで押し付けられていますが、シャクと、私のリアルの方の都合で次回に回します。こんな車好き動画、YouTube 探したってねえな。愛車紹介をする人がいるなら、私は愛車同士紹介をする。次回をお楽しみに。